紹介いただきました NBDC の高木でございますよろしくお願いします NBDC は2011年の4月にできまして丸10年経って今年が11年目に入っておりますこの10年を振り返ってみましてどういうことができたのかあるいはできてないのかそもそも我々はどういうことを目指してきたのか統合とは何かというようなお話を改めてあの。 この場を借りてお話しさせていただければというふうに思っております。どうかよろしくお願いいたします。えー、まずあの NBDC の設立の経緯目的でございますおさらいでございます。えー、NBDC の前身にはあの JST にバードっていうバイオインフォマテック推進センターがございました。これが約11年続きました。 それと並行いたしまして情報システム研究機構の中にですね DBCLS というデータベースのセンターが2007年からできております。でそこでは統合データベース事業ってものが進められてまいりましたあの。実際にはこの2007年ではなくて始まったのは2006年の秋からでございますけれどもその2つが合体する形で2011年の4月に JST に NBDC というセンターができました。 NBDC の目的でございますけれども、えー、そこにありますようにデータあるいはデータベースの共有統合ということを通しまして生命科学研究者のまあ利便性を格段に高めると、えー、このことは取りも直さず我が国で進められているさまざまなプロジェクトのから出てくるデータの価値を最大化するまた別の言い方をしますとデータ駆動型の生命科学へ貢献するとこういうことになろうかと思っています。 でこういうような目的を果たす上であの我が国にはいくつかデータベースセンターあるいはそれに類する機能がございますがその中核としてまあ機能するとこういうことを目指して NBDC はやってまいりました。でこれを推進するにあたりましてそこにありますように3つの柱がございます。一つはななデデーーーーータタベベススス統合的なデータベースのサービスを提供すると 我々はポータルサイトポータルサービスと呼んでおりますけどそれがございます。で2つ目はその右の方にございますように分野別と呼んでおりますけどもデータの種別ごとあるいは生物種ごとに国内外のデータを統合的に扱える基盤を整備するということでございます。 でこれらの2つの活動を支えるためにですね必要な基盤技術を開発するということでこれは先ほどご紹介いたしましたロイス d b シェレスと連携しながらこういうものに技術提供していくとこういうことを目指してこれまで10年活動してまいりましたで10年間の成果を話しますとすぐに10分20分経ってしまいますのでほんの一部だけざっとご紹介いたします。 基盤的なデータベースといたしましてはカタログそれから横断検索アーカイブと呼んでいるものがございますしこれを後でご紹介しますけど RDF という形で格納したデータベースのポータルサービスそれから人ゲノムを中心と人のデータのレポジトリを作ってまいりましたこれ NBDC 人データベースと呼んでおりますけどもそういう活動もございます。これらは基盤的なデータベースでサーーービススデータベースでございますけども、えー もう少しその一般向けてみましょうか実験研究者向けのものを作るということで統合バーというようなサービスこれは日本人のゲノムの変異のデータベースでございますけれども現在約 7,600 人程度の人のゲノムが入っておりますけれどもこういうようなものの変異を集めたものでございます。 それからファンディングの形でそこに詳しくは紹介いたしませんけれどもいくつものデータベースを分野別データ種別ごとに作ってきておるということでございます。 それから技術開発といたしましてはこの後ご紹介します統合 DX それから希少疾患用のアプリケーションであります PUB ケースファインダーそれからゲノム編集用のクリスパーダイレクトそれからテキストマイニング用の PUB アノテーションこういうようなものを開発してきております。またそれらの背後にはいろんな技術を開発しておりましてそういうものも使えるようにしております。 でこれらと並行いたしまして私どもが作っておりますまああのデータベースの講習会でありますとかあるいは国際標準化の取り組みその他をあのこの10年間かけててやっままいりましたであの こ, こには「10年」と書いておりますけどもいろいろバード時代から流れがございますのでそういう意味ではあの10年だけの成果というよりはここ約20年ぐらいの成果がこういうところにあの結実してきているということが言えるかというふうに思います。 さてこういうようなさまざまなデータベース等を作っておりますけれどもじゃあ我々がこの10年あるいは15年で目指してきたデータベースの統合とはどういうものなのかということを改めてご紹介したいと思います。そこにににありますように非常に生命科学は多様なデーータベースが ございますあの数にして2万とかですねそれぐらいのデータベースがございますけどもそれらがまあシームレスにつながっている状態これ私どもあの知識グラフと呼んでおりますけどもそういうものを作っていくと。 でもちろんその統合データベースに関しましては欧米でも作られておりまして皆さんよくご存知のような米国の NCBI それから欧州の EBI ございます。これらももちろんあの素晴らしいデータベースを作っておりますけれどもこれらのセンターはどちらかといえば自分たちの管理しているデータを、えー、まあ、えー、より 使いやすくしたものを作っておるわけでございますけれども必ずしも私どもが目指しているのはそういうことだけではなくて日本中にあるさまざまなところで作られているデータベースをまあある種の分散的につなぐということでございますそこがあの大きく違うそれを知識グラフという形でつなぐというわけです じゃななぜ統合が必要なのかとといいうことでございますけれども、そこにありますように生命科学の目的はいろんな言い方があるでしょうけれども非常に複雑なシステムといいましょうかさまざまな要素が相互作用している複雑なシステムを理解したいということがあろうかと思います。 でその一つの例があのマルチオミックスと呼ばれているような研究分野になりますけれどもこのためにはですねあのいわゆるあのゲノムから始まりましてプロテオームですとかトランスクリプトオームさまざまなデータを解析しないといけないわけですけれどもそれらを統合的に解析できる必要がございますでそれができないと研究者が自分の手でそれぞれ個別に解析したデータを付き合わせないといけないということになりますので、まあ、そういうことが簡単にできると言いましょうか統合的にできるようなシステムを作らない。 なかなかその複雑ななの全体像は見えなないいととうことになりますそれで私どもが進めてまいりました統合というのはこういうようなデータベースを作りましてそれでデータ駆動型サイエンスを先導していくとそういうためのものでございます。でそのために必要なデータベースを作るだけではなくて作るためのノウハウといいましょうかベストプラクティクス。 とか、リーマーリテラシーの普及だとかですね、そういうことにも、まあえー、取り組むということでございます。もちろんその背後には汎用的な技術基盤が必要になります。 データベースの統合と言いますとよく言われるのが API という手法でございますがもちろん API も統合の一つの手段でございますけれども一番下に書いておりますように ID とかデータを整理しないまま API を作りましてもそれらを組み合わせてまた解析するにはまた一手間二手間かかってしまうということで先ほど私がお話ししたような統合には至らないということで先ほどから申し上げている私どもは知識グラフというような形で でデーータベース構築を進めてままいいいりましたととうことでございますであの知識グラフっていうのはあの聞き慣れないかもしれませんが私どもこれまで RDFRDF RDF と呼んでまいりましたけどどうしてもまあ RDF っていうと、まあ、フォーマットのことのように捉えられますのでもう少しその意味的な意味も含めてここではあの知識グラフと呼んでおりますけどもその知識グラフが何がいいのかということをそこにざっと挙げております。 何度お申し上げますけども、まあ、生命科学のデータや知識は非常に複雑で多様でございます。で、これらのデータをその情報を落とさずに綺麗な形で整理して意味を落とさずにですね、デジタル化したいというわけでございます。で、デジタル化する場合にデータを作る場合にはあのいわゆる その表の形式で持つっていうのは標準的でございますけどそれだとものすごい多くの複雑な表になってしまいますので私どもはこの RDF といいましょうか知識グラフを用いているとその一つの一番いい例がこのユニプロット皆さんもお使いだと思いますけどもこれが知識グラフ表現をした成功事例になっておりますで私どもも d b c l s d d b j と連携いたしましてあるいは欧米の EBINCBI とも連携いたしましてこの知識グラフ化ということを進めてまいりました でその知識グラフを作るにあたっては、先ほどから申し上げているま RDF というフォーマットを使ってやってるというわけでございます。で、この知識グラフはまだあの発展途上でございまして、えー、あのすてかあの行き渡っているというわけではございませんけれども、まあ後でもお話ししますようにそのためのあの技術開発をさまざま進めてまいりましたので、これをベースにですね発展させていって、その複雑な知識グラフを作ることによって。 ひ、まあ、一言で言いまして新新しししいいいいいデータサイエンス新しい生命科学を開拓していきたいというのが目標でございますではその知識グラフ RDF 化されたデータベースというの中にどういうものがあるのかこれは皆さんあの名前を見ただけでお分かりのデータベースもいくつもあると思いますけども、えー、そこにありますように延期配列から始まりましてさまざまなデータベースが RDF 化 されて知識グラフ化されておりますその横に旗印を書いておりますけれどもあの我が国で作っているものも多数ありますし欧米であるいはアメリカで作られたものも多々あるとこういうものを分散的に組み合わせてより複雑な統合的な解析ができるようにということが私どもの目標でございます。さてそれであの私どもこの知識グラフ化っていうことを個々のデータベースに進めてまいりましたけどもそれだとなかなか、まあ、あの一般の方にも使っていただけないと。 あるいは生命科学の分野の外の人にもなかなか使っていただけないということで私どもあの統合 DX というものの開発を進めてまいりました、えー、これはあのその今まで作ってきた知識グラフをより簡便に使えると言いましょうかあるいはその人工知能用に使えるようにすると言いましょうかそういうようなことを目標にしたものでございます。 でここでは統合 DX と呼んでおりますけれどもそのものはいろんな分野で使うことができるわけですけどまず私どもは人関係のデータを中心にですね集めまして統合 DX ヒューマンというようなものを作ってきておりますこの後少ししご紹介します。 でこのような背後にはですね ID と ID これもデータベースごとにいろいろバラバラな ID がついてますので ID の相互変換をできるような仕組みでありますとかそれを属性ごとにデータを取ってくる仕組みでありますとかそういうような技術を使いながらこの統合 DX というのを開発を進めてまいりました。 でこの統合 DX は統合データエクスプローラーの略でございますがざっとイメージをご紹介しますとユーザーがウェブインターフェースでさまざまな ID とか何かキーワードを入れますとその右端にあります RDF ポータルにある先ほど申しました知識グラフを検索いたしましてそれを組み合わせていろんな形で表示するあるいはそれを表の形で出す。 であのこれで目で見てあのこれで解決する場合もございますがそれそれ以上さらに深い解析あるいは機械学習的なことをやりたいとなればそれをデータをダウンロードしてまたかけることもできるとこういうシステムでございますえ。具体的なイメージをちょっとご紹介いたしますけれどもそこにありますようにこれ あ, のあまりこういう画面は見たことないかもしれませんけれども左側に遺伝子から始まりましてタンパク質その他ずっといろんなものがありましてその真ん中の方にある色がついているバーが それそれぞれののビュートを表してますこういうようなものでこのアトリビュートのどれかとどれかを選んで、まあ、検索条件に合うものを探してくるというようなことが簡単にできるようなものが統合 DX でございます。じゃあこの中にどういうようなオミックスデータ先ほどシステムの理解そのためのオミックスの全貌を見るというお話をいたしましたけれども。 えー、この統合 DX の中ではあのこのヒューマンではそこにありますようにゲノムそれからディズイーズドラッグ始まりまして、えー、タンパクの情報インタラクションの情報発言の情報さまざまなものがこの中に入っておりますでこれらを柔軟にまあ検索でできるシステムでございます。 でこれはあのあの概念図でございますけどもう少しその細かくその ID 単位で見ますとこれはちょっとあの見えないと思いますが非常に複雑な ID の対応関係がございましてこれをあの私どものほうで頑張って整理をいたしまして、えー、62のデータベースそれから152のデータベースペアにつきまして ID のまあ相互変換といいましょうかそういうことを実現してさまざまなデータがあの組み合わせて使えるようになっているわけでございます。であの 今日この後あのこれ以上お話しいたしませんけどもこの統合 DX を実現するにあたりまして、一番下の RDF ポータルから始まりまして、さまざまなミドルウェアと言いましょうか、いろんなソフトウェアが組み合わされてこのような統合 DX でできております。先ほどあの冒頭にご紹介いたしました統合バーという日本人のヒトゲノムの変異のデータベースも実は裏ではこういうような仕組みが動いておりまして、この RDF 知識グラフを使って、まあ簡単にまああの。 変異のデータベースがま実現できているというわけでございますこういう技術の話は多分この後パネルディスカッションで後藤先生から少しあるのではないかというふうに思っております さてそれでじゃあこれを使ってどんなことができるのかということです。これ先ほどの画面と同じものでございますけれども、上から遺伝子から始まりまして、タンパク質立体構造その他の情報がこの中にえっと格納されております。でここのバーについてそこの条件を調べて組み合わせていくと検索できるという仕組みでございます。少しだけあの例をお見せいたしますと、例えばこのタンパク質分子の機能 それからタンパク質で相互作用のタンパク質の数あるいは疾患病気の分類こういうものでどの属性にどういうものが興味があるのかとこういうものを自由に組み合わせてデータの探索ができるということになっております。それから探索した後また先ほども申しましたけど機械学習にかけることもできるというわけでございます。 で一つの例ですと例えばそこにあります時間の関係もございますので個々の説明はいたしませんけれどもそこにあるように細胞内極材それから遺伝子発現それから立体構造それから化合物その他のことですねそういうようなものを自分の中で選びまして。 その検索がでできるといいうわけでございますで例えばこういうような検索をいたしますとそこに文字で書いてあってこれ読み上げませんけれどもこういうようなですね121個のタンパク質が見つかってきたとでこれらがどういう条件で拾われてきたのかというようなことが見て取れるわけです。 で何度も申し上げますけどもこれをこのまま目で見て解釈することもできますしこのあといろんなあのさらなる解析あるいは機械学習にかけて解析することもできるとまあこういうようなものでございます。でこういうようなのがまた私どものまあ一応最先端の成果でございまして先ほど冒頭にお話ししまして統合とはどういうことを目指すのかの一つのえっと答えになっているものができてきてるんじゃないかというふうに思っております。 でこの統合 DX それから先ほどちょっとご紹介いたしました統合 ID でございますけど統合 DX に関しましては実は今日があの公開日でございます。今説明しましたように国内外の多くのデータベースからさまざまな属性のデータを集めてきまして検索可能になっております。ままたそのの背後には統、ね、統合合 ID ID いいうのがございましてこれも統合 ID 自身で あのお使いいただけますけども、えー、そこにありますような形で、えー、っと公開しておりますので、えー、ID の対応関係調べたり、えー、その変換したりということがまあできるようになってますこれはあの、えー、今年の7月にまあ公開済みでございます。えー、この統合 DX はまああの今日公開したばかりでございますので、まだまだあの不具合なりですねあのまあわかりにくいとかあるかとは思いますけども、あのどうぞあのご意見お寄せいただければあの 頑張って対応していきますのでよろしくお願いします。さてそれで今あの統合 DX という話をいたしましたけれども。えー それ以外にもですね先ほどお話しした統合化推進プログラムで分野別データ種別別生物種別のデータベースを作っておりますけどもそれらもいろんな連携をとっておりますババラバラに作られているわけではありません先ほど申しましたように RDF 知識グラフというものを使いましてマイクロバイオームそれから植物ゲノムタンパク質立体構造等載がいろいろつながりかけておりますしあるいはこの RDF ということは使わなくてもですねそこの下の の方ににありますようにプロテオームとそれから、えー、その疾患パスウェイとそれからエピゲノムとこういうようなものが相互につながっているということで、えー、例えば、えー、っとそのプロテオームの J ポストで、えー、値を比較しまして増減したタンパク質のリストを取ってきて。 それをエンリッチメント解析をいたしましてその後チップアトラスでさらに解析とこういうようなことができるようになっておりましてまだまだあの完全ではありませんけども私どもの目指した統合 かということが進んできているのがご理解いただけるのではないかと思っております。さてあのまとめたいと思います。NEDC10 年あの先ほど申しましたようにこれ10年というよりはもう少しその DBCS の時代も含めての15年20年の活動でございますけれどもまあ何ができたかと言いますとまああの先ほどお見せしたようにですね統合 DX みたいな非常に新しいインターフェースで非常に柔軟な検索ができるとまあ統合データベースが実現できたと。 そそれからその背後にあるさまざまな技術あるいはさまざまなノウハウと言いましょうかそういうものでのベストプラクティスノウハウが蓄積できたのではないかと思っています。何度も申し上げますけれども非常に生命科学のデータは複雑で多様でも本当にバラバラに勝手に皆さん作っていると ID もバラバラに付けられていると。 いうことでそれらと私どもは長年あの10年以上にわたりまして、えー、格闘してまいりましたでその試行錯誤の結果が今ベストプラクティスノウハウになっておりますし、えー、それからそれを使ったデータベースができてきているというわけでございます でえー、っとこういうようなことで、えー、っと我が国の生命科学のまあ基盤を作るという意味でバイオインフォマティクスの方実験研究者のことあるいはこれまであまりこの分野に入ってこなかったデータサイエンティスのためのデータベースの基盤ができたんではないかと思っておりますしそれを支えるまあ人材あるいはコミュニティっていうのものができたんではないかと思ってます。 それでできなかったことでございますけどもやはりまだあの先ほど申し上げた統合 DX もあの本日公開というようなこともございますが、まああのえー、と思ったよりいろんなことで苦労いたしまして、えー、少し時間がかかったとそういうことでこの統合の果実をまあ十分に皆さんに味わっていただくまでには至ってない。 別の言い方をしますとこの私どもの作ったデータベースや技術を使って当初の NBDC の目的でありましたデータ駆動型のサイエンスというものの成功事例の発信ということにはあの少し足りなかったのかなというふうに思っております。 またあの人以外のデータに関しましてはまだ統合 DX はまだあのヒューマンということでございますのでこれからだというふうに考えています。でこれからの課題といたしましてはそこにありますように人以外の育種ですとか有用物質生産ですとかですねそういうものに展開していくと、まあ、そのための基本的なデータベースはだいぶ知識グラフ化が進んでおりますのでそういうものを使ってこちらの方にも展開いただく。 それから作業界の方に使っていただくことになりますと、まあ、クローズドデータということも必要になってまいりますのでそういうものと組み合わせるでこういうことが実現いたしますとより幅広い生命科学・培養分野へ展開できるのではないかと思います。 で私どもとしては、えー、っともう実験研究者に役に立っていただくというのはもちろんでございますけどその先にもっと本質的に非常に複雑な生命をシステムとして理解するそのダイナミックスを理解する複雑系を理解するということに向けてこういうようなデータベースが役に立つんではないかと思っておりますのでデータ駆動が高額ということだけではなくその先の本当の深い理解へ向けていきたいと思ってますしまたこの知識グラフ はあの生命科学に閉じた話ではございませんので汎用の仕組みでございますのでまあバイオも超えた世界にもあの場合によっては広がっていければなというふうに思っております。ちょっとじゃ時間をオーバーいたしましたけど最後にと JST バードそれから DBS 時代も含めましてまあ、20年ほどの長い時間がありますけどもその中でそこの統合データベースの開発に関わっていただいた関係者の皆様に深く感謝申し上げます。以上でございます。ありがとうございました。